8月21日から22日放送。恒例の目玉企画といえば、チャリティーマラソン以外に番組内で放送されるスペシャルドラマがおなじみ。だが、1997年の堂本光一主演、勇気ということ以降、ほぼジャニーズ俳優が主演を務めてきた。そして今年は、 キング・アンド・ブ・ス・平野紫耀が主演を務める学園ドラマ、生徒が人生をやり直せる学校を放送。原作は黒川幸子氏によるルポルタージュ、県立。再チャレンジ高校、生徒が人生をやり直せる学校、講談社で、底辺校と呼ばれる牧雄高校を舞台に、教師たち、平野、浜辺南ほかが、生徒、 何は男子道へ俊優、桜田ひより、板垣伊光と他、が抱える様々な問題を解決しようと奮闘する、実話を元にした物語だ。平野といえば、2014年1月期放送の深夜ドラマ、ショック、う、でドラマ初主演を務め、昨年6月期にセクシーゾーン中島健ととダブル主演を務めた、末光警察ミッドナイトランナー、どう、 で、プライム隊の連ドラ主演に抜擢された。19年公開の主演映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からは、興行収入 22.4 億円のヒットを記録し、キング・アンド・ミスの中でも主役を張るメンバーとして活躍が期待されている。そんな俳優としても、好調な平野だが、その演技をプロはどう見るのか。 現在、エイベックスアーティストアカデミーのシアター総合コースディレクターとして演技講師も務める演出家で俳優の秋草るいこしに生徒が人生をやり直せる学校を見てもらい気になる4つのシーンをチックアップしてもらった。気になるシーン1、痛々しいシーンがうまい問題を抱える生徒たちに心を開いてもらおうと手当たり次第に声をかけるもうざい。 と、全く相手にされない新人体育教師さんそ総はじめ、平野体育の授業に参加せず座り込んでいる野義将、板垣に、一緒に汗を流そう。と声をかけていると突然飛んできたバスケットボールが直撃しよろけて得点版に額を、ぶつけあ、あと悶絶する。秋草し、バスケットボールが頭に当たる得点版に頭を打つの他にも、 玄関の棚に頭を打つ公園のベンチに弁慶の泣き所を打つ。など、ドラマの前半では痛々しいシーンが何度も出てきましたが、平野さんは体のどこにどれほどの強さでどんな硬さのものが当たったのかがうまく表現できています。平野さんは動いて遊ぶことが好きで怪我が多い子供時代を過ごした。 という話をどこかで聞いたような気がするのですが、そういった実際の経験がリアクションの演技をする上で役に立っているのではないでしょうか。また、リアクションが上手いことの理由として、コメディタッチの映画の主演経験や、バラエティ番組への出演なども大きく影響していると思います。派手なリアクションができる役者は表現の幅が広がるので、とても良いことだと思います。 今後はコメディタッチではなく、渋みのある落ち着いた役を平野さんが演じたら、どんなお芝居をされるのかも拝見してみたいですね。気になるシーンに、長回しは平野さん自身の思いも伝わってきます。生徒が希望の職種でバイトしながら技術を学び、就職につなげるためのインマイトプロジェクトを立ち上げた牧尾高校。 牧吉の地域活性親睦会で登壇した木山は子供は親を選べない。だけど貧困から抜け出す道は選べる。彼らに未来への希望を与えてください。と訴え、同プロジェクトのためには地元企業の協力が必要だと呼びかける。秋草市一分半ばほどある超セリフをノーカットで平野さんだけカメラに抜かれる。 という役者としてはかなり緊張するシーンだったと思います。話し始めは声のトーンも抑え気味で落ち着いた感じから入り、会場にいる大人一人一人の顔を見ながら説得。後半では真すぐ前を向き、自分の未体験から感じた気持ちを語尾を強めて語りながらも、表情は柔らかくすることで切実に訴えている様子が伝わってきます。 カメラの向こうの視聴者にドラマのテーマを伝えようとしている、平野さん自身の思いも伝わってきますね。ドラマ冒頭の始業式での新人の挨拶の場面では、猫背だし、目線はキョロキョロしているし、語尾は弱いし。と、自信のない情けない教師という印象でしたが、これと比べると、同じ登壇シーンでも、木山の成長ぶりがはっきりと伺えます。気になるシーンさん。 缶を使った表情の動きがわかりやすい。木山の訴えにより、インマイトプロジェクトが軌道に乗り始める牧尾高校。これまで反抗的な態度を示していたの木から、俺、シェフになるわ、ありがとうね。と初めて感謝を伝えられた木山は瞬時に瞳を潤ませ、おう。と返し最後は笑顔を見せる。秋草し、教師としてのこの上ないやりがいや幸せを感じながらの、 という短いセリフがとてもよく演技できていたと思います。セリフまでにきちんと間、間を作り、表情が変化していく。平野さんは目、鼻、口のパーツが大きく、表情の動きがわかりやすいので、感を使って確実に心が動いていることが伝わってきます。心が動いてから、 と初越し、その後にふっと力の抜けた笑顔を見せることでのぎとの関係性がとても柔らかくなったことも表現できています。気になるシーン4。視聴者が応援したくなる。主人公を講演赴任してから3年目の春を迎えた。木山ドラマのエンディングでは社会に巣立っていった生徒らと再会しながら生徒から学んだことに思いを巡らせる。 秋草氏、木山がさらに教師らしく、自信を持って過ごしている描写ですが、赴任した時よりも、表情も含めて良い意味で全身の力が抜け、穏やかになっている演技をされていました。険しい表情で教師としての威厳を出すのではなく、穏やかな表情で余裕を出すことで生活の充実と教師としての成長を表現しているのではないかと思います。これまで生徒役だった平野さんが、 初めての教師役でここまできちんと教師としての成長を演じることができたことは今後の役者としての活動においても自信につながるのではないでしょうか。また今回は他の教師陣を演じるな俳優の先輩方がかなりの強度で脇を固めていたので平野さんも演技の勉強をしながら安心して主演することができたと思います。 さらに、素晴らしい教師の先輩方に囲まれている木山と、素晴らしい俳優の先輩方に囲まれている平野さんという環境が似ていたので、自然と頑張る後輩教師らしさも出ていたように感じます。視聴者が応援したくなる、主人公になれるかどうか、はドラマを成功させる上でとても重要なことなので平野さんはその点がとてもクリアでした。 総評、顔だけでなく肩から胸あたりでの表現が大やきくさし、平野さんは顔のパーツの一つ一つがはっきりしているので、表情の変化がわかりやすいのですが、その後自分の表情の特徴を自覚して、うまく使えていると思いました。前回解説させていただいた騎士、ゆうたさんは魅力や瞳の奥のお芝居で、今回の平野さんは顔力とでも言いましょうか、小。 加えて、平野さんの表現は、肩から胸のあたりもよく使われている印象があります。緊張した時に肩が硬くなり、怒り型に見えたり、力が抜けた時などは、肩の力が抜けて、なで型に見えたり、情けないシーンの時は、思い切り猫背になるなど、表情だけではなく上半身を使った表現が多いように思います。 また、ご自身のグループでセンターを務められていることもありますが、〇〇レンジャーに平野さんが出演するとしたら、レッド以外考えられないと言い切れるほど、主演に向いている方だと思います。だからこそ、今後も主演ではない平野さんを見てみたい気はします。主演以外を演じることで、さらに平野さんの表現力が無敵化するのではないかと思っています。 今後の俳優活動でのご活躍も期待しております。秋草るい子、秋草ルイ子、元宝塚歌劇団男役、フリーの演出家俳優、2017年文化超新進芸術家海外研修制度に選出され、パリにて演劇教育についての研修に励む、エイベックスアーピストアカデミーシアター総合コースディレクター、